もうすぐ旧正月ですね。地元に行きますかもうすぐ旧正月ですね。地元に行きますかもうすぐ旧正月ですね。地元に行きますかはい。家族がとても懐かしいです。 はい、家族がとても懐かしいです。私ももうドキドキです。もうすぐ。 も う, すぐもうすぐ。懐かしい。懐かし い, 懐かしい私も。ときどき。ときとき。時々ドキドキ